I had surgery on the left vocal cord in February 2020. 私は2020年2月に左側の整体の手術を行いました。It will never change. それは一生変わりません。However, now I しかし、今このくらい歌は歌えるようになりました。私は右側の声帯の動きだけで歌を歌っています。